<笑>お前さあ、マジでさあ、<笑>何キャラだよ<笑>ジャックすごいね。もうここまでなんか、ジャック出してくると思う。いよいよ視聴者もさ、ジャッ ク,、まあ、ャック大丈夫声だけじゃ難しいよ、これは。ジャック、本当に大丈夫キャプテンだ。キャプテンジャック・スパロだ。おわかり はい、ありがとうございます。こだけ<笑>アンディー<笑>はい、すいません。ちょっと、ごめんなさい。本当にふざけです。すいません。ちょっと、<笑>ちょっと先入ってます。すい ま, <笑>ません。でもさ、こういうリアル感をさ、うん、伝えるのがさ、やっぱりそのソーシャルっていうプラットフォームの良さだと思うし、そうそうそうそう僕たちっていうそのね、物語の魅力だと思っているので、うん、まあそこはちょっとお許しくださいということで、ねはい、今回は、テーマにある通りですが、はい。マネージャーアンディ離脱。 ででん<笑>やばくないですかこのフレーズは<笑>すごいなこのフレーズやばいやばくないですかちょっと SNS は結構盛り上がってたなうんちまた、ね、では話題になってたねほんとにそうなんですよ今日アンディさんお疲れさまでしたほんとにすいませんありがとうございますみたいな SNS やったら想像以上に多くの人が心配の声を<笑>アンディさんに言ったらしくて<笑> いやなんかこのなんか形も物語だよねっていう話をしたから、なんかこういう、なんていうの、ネタバレは、まあまだしないようにしようって言ったんですけど、うん、もうなんか多くの人が心配したらしくて、<笑>もうすぐネタバレしちゃったらしね、アンディさんね。早かった。あと、マッツのお母さんとか実家のねそうそうそうそう、人たちもなんか心配してくださったりとか。食中毒になっちゃったの、ね、うちのご飯食べて、みたいな感じの心配そう。そういう流れにもなっちゃったから、もうちょっとね、 さすがに、ね。すごかったですよね。ね環境が、うん。で、じゃあ実際に、なんでアンディさんが離脱したのか。っていう話をちょっと深掘っていこうと思うんですけど、<笑>俺ね、ぶっちゃけ知らないんよ。何がきっかけってのは。あの、わかるよ、その、あの会場にいたのは。わかるけど、ね、実際どんなことがあって、<笑>いてってなったのかわかんない。じゃあ具体的に聞かせて。え、でも、俺も気づいたらアンディさんが直立不動だったの。<笑><笑> マジまあまあ気づいたらアンディスさんそうそうも う, もう動かない動かない<笑><笑><笑>バカおもろいじゃんそれいまあ場所から言わないと多分これ使わんないから、ね、流れからいいよその日から そ, う そ, う そ, う そ, うその日のさあ の, ああのリゾート施設に行ったところからねまずまあ新潟、うん、の山の方のとあるリゾート施設で、うん、何つでしたっけあれジップラインジップラインだ そうサロンにもね、がっつり記事書いてで書いたんですけど、そうそうそうそう実はね、もう、できな、できなかったです。そう。で、なんかそのジップラインやろうとして、うん、まあ体験、アクティビティのコンテンツをろうと思ってやろうとしたのに、はい。まあ、いざ山登ったらなんかできませんみたいな、雨でね。そうです、ね。言われちゃって、言われました、ね。マジかよーってなってなりました、降りてきた時に、その施設がもうなんか割といろんなことができる施設で、はいはいはい。なんか、そのなんか、ロッククライミングとか、あの、トランポリンのね、 施設があったわけですよ。ありましたね。で、そこでまあ、なんか何もできなかったし、すぐ終わっちゃったから、まあ1時間ぐらいそこでなんか体操のまあ、うん、練習ですよ、うん。体を動かそうっていうことで入ったわけなんですよね。うん、で、まあ入って、まあトランポリンの、トラン、多分トランポリンが一番メインの施設だと。はいはいは い, はい、はい。まあ、そこで、まあ楽しくね、体を動かしてたんですけど、はい、その時に、まあ祐介さんは割と早めに飽きたじゃないですか、トランポリン。 で、俺と飽きた。もう一瞬で飽きた。えー、ね。早かった。ね爆中の練習をしに行ったのに。そうそう爆中できねえって言われたのも。<笑>危ないから。も、まあ、う、ね、その瞬間飽きたよね。<笑>ポンポン、ボインボインボインってやってただけで、何が面白いんだって感じで、<笑>一瞬で携帯いじってたよね、俺。<笑>面白いね。そう。で見、見切りは早いから。早かった。うん、本当に。だけど、俺とアンディさんは割とトランポリン久々だったし、まあなんか技の練習とかしてたんだけど、<笑>うん。 そのなんか、一個、俺とアンディさんでハマったのが、なんか、ジャンプしてて、こう、背中から落ちて、はいはいはい。で、また跳ね返って戻ってくる、みたいな、やつをやってったんですよね。はいはいはい。で、それをこう、無我夢中でお互いやってたら、で、俺がなんか、あー疲れた、つって休憩しようと思ったら、なんか<笑>、アンディさんが<笑>、直立動で動かないようになってて、トランプリのとこでそう淵でワーク、ね。縁で。怖くね縁で。実なんか、なんか、 背中、背中やったかもしれない<笑><笑><笑>背中、背中やったかもしれな い, みたいなあの池山でね。うん。で、ね、まあなんかそっから、なんかもうだいぶ、まあテンションももうめっちゃ低かったじゃないですか。気づかなかった。最後の方で だ, だった。うん、そうそ う, そうそう。意外と。そうそうで、なんか本当に痛い、みたいな感じだったんですよね。うん、やばくねで、まあ次の日っていうかまあその日のうちに、薬局行って、うん。まあ、うんうん なんかあの、冷やすやつとかいろいろ買って、ね、やったけど、もうなんか完全にダメだ、ね。それはだってすぐね、そのし、しっぱ、しっぱっても無理だよね。空見上げらんないぐらい固まっちゃってる。固まってたね。だから多分。なんか、ね、本当に人造人間みたいな<笑> 背, 背筋の良さ、ね。<笑><笑>そっから微動だりしない <笑>, 笑うのも痛いこ<笑>れ<笑><笑>が。そんだけだよな、マじで。まあだから、多分あれはなんか背中の、 骨の周りのなんか筋かなんかのめっちゃ下みたいな感じだだからなんかもうほっと上向けないっていうし、ね、なんかこのキャンピングカーの<笑><笑>キャンピングカーの縦揺れに耐えられないとか言って、<笑>もう横でしてたし、あとなんか寝返りも打てない、ね。ああ、そうそうそう。痛すぎて寝返りも打てないし、なんかこうやってなんか寝ててさ、耳がこうやって、うん、こうやって枕に 重なるときあるじゃん。あるある。耳がこうやって塞がっちゃた。あれあるあるある。あこれ直すためには頭こうやって上げてさ、ヒュッてってこうやって言ったりするじゃん。それもできないじ<笑><笑>微動音にも上げれないらしい。<笑>そのぐらい、なんか<笑>背中やったらしくてるしじしてそう。で、そっからっすよね。結構ガチだよね。ね。それって。で、まあなんか。まあ、か本当になんかもう、実際それさ、本当にやばいかどうかなんて、うんえー、その、寝たらさ、寝て次の日でわかるじゃ ん,、うん。その時でも同じぐらいの、 痛さだったら、もう本当に厳しいと思うし、うん、まあ大丈夫だったら大丈夫なパターン。うんうんうん、けど、次の日も<笑>、サイボーグみたいな感じで背筋してて、<笑>微動だに動かなかったから、これはもう余裕がいてよいよ、ね、あもういよいよやばいねってなって、その会話を し, した時に、もうアンディさんも自分の中でいろいろ決めてたらしくて、あまあ、なんか、ミートアップが29日です。長野ミートアップ。まあトランスタのメンバーにはもうアナウンスしてるので、はいはい、まああの長野、まあチューブ、チューブが、 うん、中部周辺に住んでいる方は、長野のミートアップでチェックしていただきたいんですけれども。は翔くん結構いい感じのとこなんだもんね。長野のミートアップ。どういう感じなんだっけ、えー、リゾートプールがある。泳ぎましょう。はい。僕泳ぎます。っていう感じの説なんで、<笑>まあトランスタロンメンバーぜひチェックしてほしいんですけれども、<笑>ね、あの、29日にあるので、まあこれ配信してる日が、二十七27日。だから、明日また撮影して29日に長野市に戻るんですよ。その長野市で合流しようみたいな会話を、まあ、あの、アンリーさんさすがも提案してくれたので、 ま、あそれまでに安静にしとくってなって病院に行く。そう。で、病院に行って、今日ね。うん、あのー、早速 l ラインアカウントに共有があったんですけれども、重症ではありまそうそうそうそう。自然治療でなんか、とりあえずなんとかなるらしいんですけど、うん、まあ薬、痛み止めとかもいろいろもらってるらしいんで。そうだね。ね痛み止め結構でかいよね、絶対。あの場合は。絶対。<笑>でもよかったな、なんか。 あれでさ、ほんとにさ、なんか。結構やっちゃってたらね。結構やっちゃったら結構きついよね。完全脱退になっちゃう。脱退だね。もう。日本一周とりあえずお疲れ様でしたってなるし、うん、まあ。その後もあ、こうが残ったらもっとやばいし。ほんとほんと。って考えると、まあ、これがね、僕たちがなんか登山とか、めちゃくちゃ過酷な撮影をしてしまってなったことだったらもっとなんか、やばいけど。確かにね、笑えないね。トランポリン。トランポリンなんだよな。<笑> コンテンツにはしてたけどさ、<笑>遊んでて、ちょっと、ちょっとね<笑>こ、なんか何があるかかんないってなるよね、ここまで行くと。<笑>本当に。やばい、ね。それはね、今後もまだ半分以上ありますからね。そうなの、ね。でもなんかその感じ、アンディさんらしいというか、<笑> そ, うそうそうそう。そう話はしてあるなんかで。た<笑>、した、した。その、やっちまった時に。アンディさんらしいな、みたいな、これやっちまう感じが、みたいな。<笑>ね。確かに。ちょっと楽しくなっちゃうっていうパター ン, <笑>、ね、アンディさんですね。面白かった、面白かった。うん でもなんか、そのアンディさんが、まあ、一応ね、今日は離脱して、今日は明日離脱して、うん、えー、まあ、翔くんがね、今いて、うん、っていう感じで、まあ、結局3名は変わらずね、うん、活動してるんですけれども、まあ、アンディさんやっぱマネージャーっていうこともあり、そうね。やっぱりなんかね、いろいろね、うん。例えば経、経理回り。経理周り。やっぱいろいろお願いしてたものがあるから、やっぱいないはいないでね。結構ね、ちょっと、大変。ちょっとなんか、あ、なんか、ピースが欠けてるな、みたいな。うん。 感じやっぱありますよね。ありますわ。かいかにこのチームメンバー、チームで活動するってことの重要性。ね。それはね。ついてはちょっと考えされましたね。ねねうんうん、だから、やっぱ、いつもより酒進んでないですもんね、僕たちね。本当に。あんりさんが<笑>いるときはやっぱセーフティーネットが貼られていたから。ああ、そうね。馬鹿飲んで、馬を酔っ払って、馬<笑>鹿ベロベロになって寝るキャンピングカーでみたいな。感じがまあ日常と飯事ではあったんですけど。 ちょっと今日はもう一杯二杯ぐらいな感じで、ね。そんな感じで。なんでこんな酒を飲んでるかっていうのはもうトランスサロンメンバーが、<笑>えー、アルコール類のギブをめちゃくちゃしてくれたっていうところですよ。まだまだ消化しきれてね。まだまだありますからね。ね。それはまあ美味しくいただきますよ。この旅の中で。全部。一滴残らず。確かに。ということでまあ、<笑>アンディさん脱退の真相は、まあそういうことでしたと。そういう感じでした。 なのでまあ、ちゃんと29日から合流しますので、そうですね。えー、皆さんご安心ください。<笑>はい。はい。そんな感じで今日はいいですかね。いいですね。はい。皆さんじゃあ最後まで聞いていただきありがとうございました。えー、トランスサウンドはね、えー、毎日もっと深掘った、まあこういうくだらない話じゃなくて、もっと深掘った、<笑>まあ、その、なんてだろう、今やってるプロジェクトとか今後のその、えー、目的について話していますので、ぜひチェックしていただけたらというふうに思っております。はい。それでは皆さん、また明 日, また明日<笑>決まったね。